相変わらずバクリから逃げ回ってるようだなバックの追跡を逃れて京に身を潜めていると聞いたがよもや天下の将軍様が参られる祭りに参加しないわけにはいくまい祭りの最中将軍の首が飛ぶようなことがあったら<笑>どれだけ近所の皆様に目をかけてるか分かってんのかおい野郎どもやっちまいな、ね、なんだこれ増してるじゃねえか いじめっ子黙らずにゃ同じようにいじめんのが一番だあ あ, あててててて！頭取れる頭取れるって平勝さんやめる平勝さん少しは近所の迷惑を考えんか変なあんたもいい年してんだからいい加減静かに生きないよなんとこよが俺は孤充は畳まねえケリーおおおおいあ何勝手に引っ越しの準備し進めてんじゃチ畜生。ョー俺あったぁうわいやいやいやいや これでよしとああ。どうすんだよこれじゃ祭りに間に合わねえよそれに珍しく将軍様も出てくるらしくておよお前サブロの腕返せ祭りの当日は新選組総出で将軍の護衛につくことになる。気なくせえ野郎を見つけたら迷わずぶったくれ江戸にとんでもねえ野郎が来てるって情報があるんだ。上位浪士の中でも最も過激で最も危険な男、高杉晋助のな。 祭りャプテン に, どうにかすりゃなん行くいや次は野球番ねしに行くって言ったっけり、全然戻らんのだきっと、うんこのキレがものすごく悪いんだ。俺はそう信じたい。区長山崎、ただヤマザキタダイマモドリマスター カラクリだカラクリの軍団がそれだな獣くらい俺だって勝ってる名前貞治ってんだ俺は妖怪祭り林どっちの三郎だどっちもさ息子はあんな目に合わせて老いぼれ一人のうのうと生き残っているくだらねえもんばかり眺めて生きていくのはもう疲れた俺はてめえの筋通して死にてえだけさどうかね 俺にも通さなきゃならねえ筋ってもんがある。けーっお親父<笑>あれ上、ただいま。騙されたんじゃないぞ。取られたんじゃないぞー。<笑><笑><笑>こんな時に帰ってくんじゃねえよ、紛らわしい。うわあ、今思い出すもムカつくぜー。ああ、下着泥棒だ。 そうなんすよ昔の人だよ、着物の下はノーパンだったらしいぜ私、今ひもパール嘘つけ、嘘破き城外、みたいな、うん、こっちとらお気に入りの勝負パンツ取られてんだぞ、こらパンツを取り戻した上で、パンツ盗んだやつを血祭りにあげたいマネゴ、私も一肌脱ぎますぜマーカグラちゃん待て待て、死人が出るよ、君ら二人はヤバいってこれ、ボルト。まさか、でもやっぱバレお。 本当にれて、俺侍が下着取ろうなんて、卑劣な真似するわけねえだろうがよ。真っ赤なふんどしを頭にかぶり、ブリーフ一丁で闇をかきれいな娘の下着ばかりをか<笑>っつらい。なんで俺がモテてらしだチキチキ、ふんどし仮面を捕まえろ、大作戦。<笑>うん、ええー。 新選組は町の平和を守るためにある姉上のパンツを守ることも新選組の使命なのだよいやーうちの局長はそこの浅い言い訳させたら天下一品ですねい今回志村大さんの全面協力のもとおとり作戦を取ることにしました勝負パンツを提供するわ強さで言うとミッキーロークのネコパン チ, パンチ乙女の順情と男の誇りを踏みにじったその諸行 全くもって許しがたし白ブリーフを鮮血に染め上げてやるぞおお下着泥棒ぐらいでちょっと先立ちすぎじゃないですか畑仕事じゃないから、えー、それより、全然泥棒来る様子がないんですけど、えー、あら、近藤さんが爆発したわひとして地雷どこに仕掛けたか、みんな覚えてないの<笑>なんだか俺のためにいろいろ用意してくれたようだが、無駄に終わったようだな おー、山崎ぶちのめしたらガッテン区長<笑><笑>こんなものじゃ、俺は倒れぬあてぃこんな説明がくそいバカオレし<笑>俺がひらむと思ってるのかしっかり掴んどけよ いいや、今日は暑いな人間やっぱり楽して儲けようとかそういうことを考えちゃいけねえな私もう水にかっちゃったのよ何でも謎の宇宙生物が出るらしい今年の夏はエイリアン一本釣りだ何この人達ヤツは300円までって今の子供は300円じゃ何も買えねえんだよゆうかおめえこそ何でここにいるんだだって海に行くんでしょ そんな金どこにあるキセルあるねキセル薩摩の神ただ乗りあるね私みたいな常識人がいたことに感謝なさいお金持てるあるか心配しないで未だに家計は火の車よ行ってこいやほ ら, ー<笑>ら。レイブを強くしてくれるよろしいすいませんねでもよかったたまたま通り道でサダハルシコスター歩かの<笑>車 せっかく苦労して乗せてもらったのにみんながはしゃぐから水ならサダハルの首の樽に入ってるあるよああ生水は体に毒だから飲めないようにしてるある、うん、<笑>やばいのはこういう時にどれつがわなったかに泣けたアスファルト手張りついたほっぺが香ばしい匂いだね 夏場はかき入る時だってのにさ嘘つくんじゃねえよこんなもっさりした焼きそばしか焼けないやつはいもっさりちょっと何よりも買って食べてんの金は確かにないがそれぞれの品を例として出すっておじゃあ見せてもらおうじゃねえかエイリアン退治はそのあとだ兄さんこれからどうします俺たちが守らずに誰がこの海を守るってんだ人間ってのは その立ち直り方で2種類に対別できるんだ自分よりも小さなもんを見て俺はまだマシだと慰めるやつ自分より大きなもんを見て真剣な自分ごとどこかへすっ飛ばしてしまうやちなみに妻の初と出会ったのも海だ人は誰でも心によりどころというものを持ってるのさお俺の気持ちよし行くぞえただ焼きそばやっただけじゃないかお嬢さん俺の気持ちが分かってもらえますか らおつどう、ね、お嬢ちゃん。